さて機内アナウンスの時間だあーご登場の皆様この度はケイオス航空をご利用いただきありがとうございます当機の行き先は秘密ですが一応直行便ですただいまから機内の保安設備についてご案内いたしますお座席のランプがブラーブラーブラで非常口は敷地の外に飛び出せば OK 天国に直通です 酸素マスク救命胴衣パラシュートの類はポリシーの関係でありません機内の職員は乗客を発見すると攻撃します逃げるなり隠れるなり頑張りましょうまた彼らの武器は特別性ですそれ、君の不死身の体も意味がないから戦闘は極力避けた方がいいあとそうだな<笑>タイムリミットはまあまあそのうちわかるかそれでは 快適な空の旅をお楽しみください遊んでやがるふざけやがってどうするやはりここでじっとしている方が賢明か闇雲に動くよりはマシかもな あ, あごめん最後にも一つ侍に注意だ彼は気配を読めるから隠れて待つのは得策じゃないよ侍まさか やっぱりこいつかそうかこの刀で弾を作った技はないようだな不死身の体に頼りすぎだよく言われる 強すぎるないとですイゲジジ以外に生き残りがいたのか 飛行を済ませてない安全は確保されてるがシミュレーション上の話だならばこれを1回目のテストとして記録しておけどうせ私以外動いてはいないだろうすまない。 ジムにに通うぞ人気ないに仕上げろよ<笑>だが今のままでは足手まといだ。私も武器が欲しい。オーバルオフィスに向かおう武器あの の燃料を取りに行く長官なんだホワイトハウスは今のところ直進を続けていますこのまま行けば10分後にはネオフェニックスの直上です大都市だな仮にホワイトハウスがそこに墜落した場合被害はどうなるあの質量です 柿類の誘爆も含め都市が丸ごと消滅すると思われます避難勧告は間に合わなんなケイオスの狙いがそこにはないと祈るだけですリキンソン大統領の安否が確認できない今副大統領に委任の準備を進めていただくことも考えるべきだ必要ない少なくともあの建物の中に大統領はいるそして敵が本を手に入れていないということは 生きている証拠だだからこそだ何もしケイオスがネオフェニックスのような大都市を人質として利用してきた場合大統領にそれを切り捨てる判断ができると思うかあなたはまさかホワイトハウスを撃墜しろと言いたいのですか想定の一例だふざけるな 何を言っているのわかかが国の最高指導者とその政権の中枢たる官邸全職員と英雄並びに各国の首脳を攻撃する私は自分の言葉を十分に理解しているなおさら悪質な提案ですクーデターでも起こす気ですかあの本が悪用されればクーデターが起きていればよかったと思うことになるぞもちろん私はどちらもごめんだ だが備えが遅れ何か起きたとしたらそれは我々の怠慢にほかならないエリカ一理ある分かっていません にっかいコーヒーなんて何がいいんだ残りいるやっぱり僕にはこっちの方がいいみたいだ驚いたな私がコーヒー2ということまで知っているのかイボ知っ潔癖症じゃないのもね本を手に入れて何をするつもりだ おい何でもかんでも交代から欲しがるのは現代人の悪い癖だ少しは自分で考えろよ作品のうんちくを作者に語る人間は好きじゃないうーんまあじゃあイノは今半分の存在なんだ内容わかんなくてとにかくそうなんだでもう半分をイノに返すためには本の力が必要以上これで全部 つまり君はあの犬に何らかの力を与えようとしているわけだミサイルよりも脅威になる力をなところでやはりこれは返す冷めた飲み物はコーヒーじゃない何ここで戦う君次第ではな面白いな それで何するつもり取引をしよう取引我々を助けるための船が近くにいるはずだ着艦した様子がないところを見るとおそらくホワイトハウスに迎撃システムがあるのだろうそのセキュリティを一時的に解除し私とこの部屋にいる全ての人質を解放してもらいたい 僕に何の得があるの何もそんな取引は聞いたことないなどんなことにも初めてはあるこの船にはソルバットガイが乗っているだから君は負けるそういう運命だ運命って言葉は好きじゃない同感だそして偶然も信じていないソルは今までに何度も世界を救っている 確率という言葉がバカバカしく思えるほどになだが過去の事実だ記録を見れば君も納得するだろう運命よりも適切な言葉が見つからないはずだ彼はこの状況を必ず打破するぞその上人質もここの情報も捨てろっていうの不運が避けられる分かっているはずだ世界の危機を前に人質など価値がない私がここにいる皆を犠牲にし 暴れ君の作戦にかすり傷の一つもつければソルはその好機を見逃さない君なんか簡単に殺せるとしたら人質と銃弾がなくなるそれだけだうふん逸材だね君。 れは重要なキャストではなかったそれだけでしょう信じがたいがケイオスはただこの状況を楽しんでいただがあなたの起点で助かった本当にありがとう礼を言われる資格などはありません私は目的のために皆の命を危険にさらしましたしかしあの場合ケイオスは艦内で通信をしていましたね制限されていたはずなのにそうだが 私は寝回しをそしてコーヒーは嫌いです寂しくなっちゃったなダレル君だけでも濃厚しておけばよかったやっぱり苦い。 第三連王からの報告脱出の際敵を使用する通信機をジャックしたとのことです何それは本当かさすがだ抜け目がない話すべき内容大至急まとめろ施設の解析はペンタゴンセップと総動員で進行中 P 翼周辺と駆動系が突破できてないホワイトハウスの進路は無事にネオフェニックスを通過直進を続けていますよかった しかし妙ですね私なら手持ちの駒を無駄にするような真似はしませんこのまま燃料が切れるまで大統領が逃げ切ればケオスに得はないはず得があるとしたら ミリンカです細けことは気にすんな妖怪退治に来たんだが相手が手の届かないとこに行っちまっただから今はつながった通信が命綱だリキンソ彼は私が責任を持って追い払いますですがその前に1分でいいので発言の機会を与えてくれませんか まず、あのケイオスってやつは取引する気なんかねどういうことだやつが本を何に使うか想像つくか月並みだけど武器とかそれは要求があるやつの考え方だあるいは恨みだどっちにしても普通は生命があるんだ要するにケイオスの用事が何であれあの空の上で完結するんだなぜ言い切れる このままホワイトハウスが進路を曲げなきゃいずれ国境にぶつかる国の責任と本の行方を考えればお前らの手で撃墜せざるを得ないだろうなのに要求がないのは何なんでだろう撃墜されても得をすると意味がわからない撃墜されてどうして本を守る奴がいなくなる死 な, ねえ死なない奴には好都合だろう死なない アンジ通話越しに失礼自己紹介は今度改めてまあケイオスを長年追ってきたものだ時間がないから簡潔に行くぜ奴の正体はあの男あの男ってな正体がわからないから定着した呼び名だでもそれは一人じゃなかったギアメーカーの他にもう一人いたんだよ 聖戦の間精神体で人間を操ってトラブルばかりを起こした化け物だ中の連中に伝えろタイムリミットがある 良かかったのですか、うん、人質がいないと知れれば大統領は強行突破を考えるかもしれません今からでも「P」力の解体をされてはいかがですか何で何でって私には分かりませんあなたは何というか回り道ばかりだもっと言えば我々がなぜあなたに意見できるのかも君は脚本家に向いてないな、はああ もうここはいいから別のこと頼んでいい君には役者が似合う二重スパイの舞台見た君あの主人公とそっくりだよねはあせっかくだから三重スパイやろっか 他の道はないかあれは使えないかいいのか彼の身長は歴代で一番高い が左か右だが下の方が早いここだこいつは。 相当なレアもんだなスピリタス48がったエネルギーの変換効率が悪くて無駄にでかいバッテリーだ全部爆発させればホワイトハウスごとケイオスを吹き飛ばせるかもなそいつはやめた方がいいぜリミッターを外したホワイトハウスなら1つで十分だ これだけあれば地球が半分削れるそそんな物騒なものだったのかジールの量が多ければ単価が上げられるだが性能が上がれば数がはけない武器商人の悪知恵だ<笑>仕事柄よく娘との約束をすっぽかした この子がもっと小さい時はそれでどやされたよ<笑>子供はどこでそんなのを覚えるのか今時 の, の下品な言葉を使うんだ本当だ妻が生きていたらきっとそっとするしかし今回は言葉ではなく手紙が届き お仕事頑張ってと書いてあったそれを見て私は正直ホッとした子供なりに気を使っていることは分かっていただがそれでも私は安心したんだよかったトラブルを避けられたとねあの時 娘と喧嘩することになっても話せていたらと今は思うよ私は大統領になって一体何を守ろうとしていたんだ部屋中探して見つからない鍵があっさりと別の誰かに見つけられるそんな経験ないかそれでまぁバカにされたり怒られたりだ だが結果はどうあれ鍵の持ち主が必死だったかどうかはそれを見ていた奴には分かってるはずだ理想の未来に車輪がついてたとしても押すか引くかはするしかないまさか慰めてくれたのか ギアメーカーカフレデリックこの通信はお前がいや特殊オープンチャンネルのようだそこに大統領はいますかリキンソンよかったご無事ですねどうやって通信を復旧させたんだ敬意は割愛します先に朗報を人質み皆無事に脱出いたしました第三連合のおかげですそうかあの野郎そちらの状況をお聞かせください 追手の動きが活発になった隠れてやり過ごすのは難しい状態だそうですかではこれから話すことを慎重にお聞きくださいそのホワイトハウスは旧メキシコ国境線に向かっています何だって今やホワイトハウスは空飛ぶ爆弾です隣国の領空に入れば 確実に撃ち落とされます我々は我が国の象徴全てを失い本が誰の手に渡るかも想像がつきませんそうなる前にホワイトハウスを撃墜する必要があります残り時間は現在の速度なら50分ほどですよくできたシナリオだそれを知った俺たちが投稿するか あるいは撃破された後で尾翼を料理するかどう転んでもケイオスは得をするソルお前はヤツが不死身なことを知っているのかななら話は早いケイオスと遭遇してもむやみに戦うなそこからの脱出手段を探しているから見つかるまで何とかしのいでくれそんなものがあるのかホワイトハウスが飛空艇である以上 必ず脱出スポットがあるはずだ寝星はピーオクが怪しい複数の暗号ロックで固められまるでマトリオシカだそれも見たこともない言語でな長い50分になりそうだケイオスについては他の情報はあるにはあるがチップああだがこいつはただの勘だあまり期待させたくないないよりいい その船にあのデケイ侍はいるかああいる厄介な野郎だそいつは多分ケイオスの弱点を知ってる何全く根拠がないわけじゃねえただな俺もケイオスを見たあれは常識なんか通用しない損得もなく刺激を求めてるんだだから誰かが自分を殺せるように 自分でチャンスをばらまいてるそれはあの侍から聞き出せってことかもう師弟がどうこうと言っている場合ではないだ僕も戦う何できるかわからないがこの船のコントロールを奪い返す時間を稼ぐのでダッシュスポットを見つけてください分かった 百年の経験さ、僕に埋められるか。<笑>ダレル君役者だったとはい、ね、え、これは進路が変更されています。<笑> ホワイトハウス原則誤解を始めましたやったぞこのまま着陸まで持ち込めればいいのですが船の行き先がバレたら。そして今更仕掛けてきたってことはアスカ君僕のことを思い出してくれたご無沙汰しております師匠 こんな形で再会したくありませんでした一体あなたに何があったのですか今までどこへなぜイノに力を与えようとしているのですかうん<笑><笑>質問は1つずつって教えなかったっけそれなら僕も聞きたいことがある君はこのホワイトハウスのもっと大きな秘密を知ってるよね一体 何をするつもりだったのかな質問に質問で答えるなとは教わりました何があなたを変えたのですか人間孤立するとまともじゃいられなくなるまあそれで見えてきたのもあってねそのまともな人間って何だと思うホワイトハウスを私物化しない人間です冗談が上手くなったのを喜ぶべき聞き方を変えよう出口も窓もない真っ白で狭い部屋に閉じ込められた人間がいる 1年、いやもっと長くとかでもご飯は十分にあって病気や怪我に悩まされることもない電話を使えば誰とでも話すことができるそこに天から声が聞こえてくるここから出てはいけないよみんなもそうしてるから君もそうしなさいするとある日突然出口のドアが開くんださてどんな行動をとればまともな人間なのかな<笑>僕にはね 今の時代がそういう白い部屋を作ってるように見えるよ壁を壊す以外の答えもあるはずです言うようになったね昔と変わったのはあなただけではない今では僕も魔王です がない敵対するつもりかうーん我々<笑>慈悲なき刑事。<笑> あなたが作ったロボットですえーと人間になりました人類を理解するために私の使命は人類の永遠なる幸福その実現ですしかし選択を誤りそれは叶いませんでしたそっかそうだったね なんか丸 く, なく た, なんか丸くなくた毒はあなたと共に抜けてしまいましたから毒あなたは純粋すぎます犬の半身は人の願いそのもの魂の現役存在を否定する悪であり生命を肯定する生命そして思想を持たない邪悪ですあなたには進むべき道が見つかったのですか 答えななんてなかった人類は人間の集合体じゃない人間の一要素が人類人の定義は流動的だったんだではやはり攪拌を選ぶのですねイノが時の概念を超越したなら創生の素になる可能性もありますパラドックスに飲まれるかもしれませんよ その時はその時から僕はただ勝つためでも負けるためでもなく存在するために存在するだけ何この力そんなまさかあなたあなた自身が イノの半身君は人間関係以外何でも察しがいいななぜですかこんなことをすればあなたも最後は消えてしまうそこまでしてなぜイノに手を貸すのですか分かってないな君はまだ僕やイノと戦ってるつもりかい、ね、広い視野を持てと教えただろうイノは白い部屋で生まれずっと出口を探してきた人間の物ノマをしていても感情なんてとっくに枯れている彼女は 未来のの人間の姿だよ決して潤うことのない永遠の渇きの中自分を肯定する意味を失うできないことと一緒にできることも失ってからだだが未来を望むと言ったこの世界に価値があるのなら彼女にそれを示すしかないとは、うん、<話><話><話> あ, あ僕は今存在している 空の上でも自信があるのかゆうべ飲んでればなだがこれは軌道が修正されているケイオスが一枚上手かそんな動くな長いすぎたソウル動けばバーノンを撃つ 近づきすぎるなよ右腕が武器になっているらしいからな分かっているそのままゆっくりと両手を上げろソル<笑>クマからパンダは生まれないアメフトが世界を救う 大丈夫か問題ないわ品薄になってきたな。 離れてるしかしくそ動け手をおいか無理に戦うな逃げろ俺は自分の意思で止まることができない<笑>だが会話はできるダメ元で聞くがお前はケイオスの弱点を知ってるか知っているだが俺を倒さねばそれを答えることができん なんでそんなゲームみたいなことになってんだゲームのようなではないゲームなのだケイオスにとってはなだが今戦うべきではないお言葉に甘えたいがなど、どうすれば<笑>お前は 見ての通りシークレットサービスですがジオバーナ無事だったのか今までどこにいたずっと大統領の後ろをつけてます今までずっとかなんでもっと早くに出てこなかった一番人気のセール品は最初に見せるもんじゃないんですでは恐縮ですが大統領あのクソを無力化しますソルト避難してください かフレデリック、無事か少し気を失っていた大統領はここにいるよかったエンタゴンだつながるぞソルホワイトハウスの軌道が再び修正されているギアメーカーは失敗したのか惜ああしきられた残り時間は20分だ ケイオスはどれほど先まで見越していたんだ我々もこうなることが分かっていればなうん分かっていたえそうだケイオスにはこうなることが全部分かっていただとしたらなぜ野郎はピーヨクには入ることができない大統領の生体認証がなければピーオークの扉は開かないからだろう だからなぜそれをハッキングできない月線兵器のセキュリティを突破するやつだぞ確かに世界一の大魔道士でも開けられない仕掛けがあるそれはピオクは旧時代の完全な機械制御違うかこんな時に隠し事をしても始まらない その通りだやはりなガブリエル聞いてるかああマトレオシカの件だがそれ未知の言語じゃない骨董品のドキュメントに翻訳が対応していないだけだノートをアルファベットと数字に逆変換してみろセップの人間ならわかるわかった少し待て ローズか内容はすぐに全てとはいかんが当たりだ P 翼は脱出ポッド起動手順まで説明が 必要ゲートから見える制御塔にたどり着けやり方は任せるさてここから神頼みだ祈りを済ませる本当に行くのか他に行きたいところがあるのかできるなら昨日にな 計算して前に行くそんなことが計算できるのか勘じゃないよな今日はそれが一番確実だおいおい。 木を入れたぞギアメーカーどこだ起動を確認しました次はどうする P 奥に向かいギアメーカーとともにそのまま脱出してくださいもう強行突破しか道はありません国境5キロ以内に入れば脱出の有無にかかわらずホワイトハウスを撃墜します 我が国の期待が間に合えば少しは時間が稼げるかもしれないがタイムリミットがなくなるわけではない急いでくれまだくつろいでか ごっこもこれで終わりだ 問題ないと言ってくれ。今在庫を探してる。情けなどかけなければ勝てたもの。売り切れか。 それでもいい時間を作れ前置きはなしかディキンソン長官残念だがこれ以上まだリスクは理解しています時間もない話を簡単にしましょう本日アルバトロス暴発の事件がありましたが我々の所有するものはその難を逃れました もしホワイトハウスを撃墜すれば合衆国を攻撃します。な一体何のいやあなたにそんなことができるはずない。そうかもしれません。しかしそれはあなたも同じではん決して最善とは言えない決断にかけようとしているはずです。聞かせてください。その先にあるものは何ですか<笑>あなたにはわかるのですか わかりません。しかし、我々に残された選択が祈りしかないのなら私はソルにかけます。確かに彼は英雄かもしれないが誰です。横から失礼します。私は現実主義だ。祈りで何かが変わるとは思ってません。誰しかし、これだけは言います。この場の誰もが世界を変えるような奇跡などを起こしたことはありません。 ソルバットガイ以外には怪我は回復したかおかげさまでなならばこれは最後のチャンスだチャンス最後俺には死刑が を見て先に行けるやれるのかあんな化け物相手に逃げ回ってばかりですっかり忘れていたが俺も化け物だ 私の弱点を聞きそびれたそれはもういい急ぐぞ グロービッシュ主要3の認証解除しますソル開いたぞっなっなもう一 ひ, ひねり期待したんだけどねやはりまずい 《さて飛鳥君》最後は指定対決の続きってのも悪くないねそうですね一度ゆっくりと時間を取りたいですがそれはまた後でおい何だよ。 うわっ 頑な扉だどこで帰るホワイトハウスから通信射出されたピ P 翼にはケイオスが登場しているとのことです何大統領皆無ですホワイトハウスコントロールを打敗しました<笑>ケイオスの身裏を確保するぞ 気はしてるみたいねしかしこの顔は元に戻るのかま洗脳が解けたら爆発とかじゃなくてよかったなハハ<笑>ケイオスの罠は勘弁だ大統領この船の着艦先は決まっていますかどこでもいいたとえ何日かかっても私は地上から帰る どうしたこの船は二度飛べるほど強くないみんなは救助艇でここから離れてくださいアスカ帰れないのかそれとも帰る気がないのか信じてください本当にこんなやり方は望んでいなかったしかし もう証人はあなたしか残っていない待てアスカ何を言っている大統領ティルナノーグは空飛ぶ戦艦ではありません この船が作られた本当の目的は地球外への移住です地球外そう聖戦時一部の高官は旗色が悪くなったこの星を捨てるつもりでしたそれがプロジェクトティルナ・ノーグの全容か船を受け入れるスペースコロニーもすでに存在している400人が120年生存できる蓄えもね 僕は本と共にそこへ行くな何のために探し当てるものと欲しがるものがいない世界本を破棄できますそれなら本に宇宙服を着せればいい君まで行くことはないだろうお気遣い感謝しますですが 覚えていますかもう一つの僕の目的をそれが抹殺ま待ってくれアスカあれは何かの例えじゃないのかちゃんと説明してくれる約束だっただろう本と同じです彼の力もまた。 世界に必要はありませんバカなそれが一体誰を不幸にするというんだ彼自身を<笑>余計な世話だと言ったら。 昔から論文で単位は取れても人に伝わる言葉を選ぶのは苦手だっただから君に習って戦いを選んだんだこの一瞬を僕たちの決着にしよう勝手な野郎だこっちは魔法使い対策まで練ってたってのによそうだね僕はいつも勝手だった君にこの。 神の種を植えてしまった時もその過ちを今から正す気に入らなければ遠慮することはないこの手を振りほどき僕を殺せ<笑> ケイオスはまだ中にいます意識はないようです罠かもしれん十分に注意してあげろ 満足かそれ無事なのかどうだかなこれはまさか人間になったのか完全にってわけじゃなさそうだが僕が犯した最大の過ちはフレデリックがアリアと共に生きる時間を奪ったことだがこれでも君を兵器や英雄として頼る者もいなくなる 100年前にやるべきだった<笑>大統領英雄ソルバットガイは死にましたここにいるのはフレデリック・バルサラというただの男ですそれを世界に認めさせたかったのか<笑>またやれと言われてももう難しいぞどうにも不器用な人ですねいや い, いえアスカさん聞かせてくださいこれが善意の集積ということなのですかどこでその言葉をいいのだそれはまた別の話なんだけど笑わないかい宇宙旅行より面白いのか<笑>ラジオだよラジオを放送したいんだなんだそれは 人は美しい果実を求め上だけを見てきたカゴが溢れていることやその下で傷んだものにも気づかずにそれを知る者たちは良かれと思うことを試した元老院やアリエルスもそれぞれに何かを求めたそして抗う者と争いを生んだ人の思いにすれ違いはある対立もあるそれを全て否定することはできない なかったのは正しい知識だと思うんだ正しい知識6850万2011人今この瞬間に存在する14歳未満の児童労働者の数だ孤児スラム虐殺重篤な病子供兵紛争この空から見える景色でここからは見えない国境線で 日々絶え間なく生まれ続けている本はそんな世界のありのままを教えてくれるそして必要なのは呼びかけじゃない数字だ思想も利益も価値も介在しないただの数字透明な数字本はただ知る権利を示し僕はただその数字を観測するそれをいつの日か。 善意の集積と呼べるように世界平和の実験とはそういうことだったのか。<笑>人気番組とは行きそうにないな。 ジオ無事だったかプライド以外は何とかカイ、はい、レオ今映像が届いたケイオスを捉えたぞそうかよかった監視映像は復旧しましたかいくつかな私のボスがどこで寝てるか教えていただけると助かるのですがうん誰が誰だか見分けがつかんこれは治るのか 治ってもらわないと困ります襟元のダサいバッジをボスとは呼びたくないですから<笑>あどうかしましたかそのバッジは漫画みたいな星のやつかよくご存知ですねああいやちょっと待ってくれすまん映像を少し巻き戻せ少々お待ちくださいそそこだ これが何なの警備主任は上着を奪われたりしたか い, いえ上着を奪われたのはウドウですケイオスは人の姿を自由に変えられる新人のバッジはそこまで出さないかまずいぞケイオスはまだホワイトハウスにいる ミルピコ僕の大好物だでもこれねしばらく放っておくと水と元気が分離しちゃうんだほらよく見て人間ってのはこのミルピコと似てる元気の部分が人間のあらゆる欲求そして水が生物としての純粋な生存本能 上積みだけじゃ味気ないし原液だけでも濃すぎるでもそれを混ぜるとうんーすごいおいしいこの状態が人間ってわけだバカなまさかところがね僕は純度 100% を超える原液なんだよそして僕は僕のために存在してない存在するのは 部の中が水だけになることを何かが許さなかった時エリオス それは君にあげる何いつ気づいたのですか自分で書いた本だもん見ればすぐ分かれるよ本物はこっちだってね したのかこれが一番安全だった昨日まではね来たさてクランドフィナーレだせっかくだからこの星のみんなに出演してもらおう。 討。 前にも増してくだらねえ生き物になっちまった。 でソングが聞きたいかめでたくはない神は想像を終えちまった<笑>お前力を失ったのか<笑>まあな減量に成功した残念だねお前との決着は最後の楽しみだったのにまあ<笑><笑>もうどうでもいいか待て お前なぜ笑わない念願の神様になって五万円つじゃないのかこの景色お前にはどう見えるお前の嫌いなものは牛乳じゃあ牛乳だもうここからお前を突きようとしてもくたばらない<笑>私には一に見える ゼロか一かの一ただあるだけだ昔はもっとゼロがあったそのバランスが二や三を生み調和と不和が美しく入り乱れていたでも今の私の世界には一しかないだから全てをゼロにするつもりかそんなことをしても意味はない蝶はイモムシに戻れない アスカはいらないだろうまだ本には用があるそいつに天国のご質は乗ってね黙って返せば見逃してやる<笑>男前だねあんたに逃げろフレディックもはや万が一にも勝ち目はない<笑>こいつを見てから言え ハウス。 トリックだ月がこれほど近づいて地上に何の変化もないはずがないさすが天才君そうトリックだよでも月がそこにあるのは事実だ高波が町を飲まないのも水温上昇を起こさないのも月が地球の質量に負けて砕けていないのも私がそれを止めてるからだわかる私が死ねば そのトリックが消える我々は手を出せない<笑>くったらないよね私にはもう勝ち負けの世界もなくなった。 イノは何をするつもりなんだどうでしょうかただこのまま何もしないわけにはいかないもはや安全な場所があるのかは分かりませんがあなた達たはすぐにここを離れてくださいあれと戦うつもり自分で希望を捨ててしまえるほど度胸はありませんからでもあなたは決して来ないでください私以外にはもう誰もイノを止められないだからです あなたのおかげで少し分かった気がするイノの言う通り私は自分の居場所がない世界に息苦しさを覚えていたのかもまだ実感は薄いけど感情があるんだでもだからこそそれを誰にも気づかれたくないなぜですか私はフレデリックが好きそしてそれは 彼の求める未来じゃないだからあなたの言葉少しだけ甘えさせてもらうわ最後に彼の顔を見ておきたい最後などにはさせませんイノはもう全能の存在なのよたかが全能だ しがらみからお前たちを解放する私に答えをしない。 まだそんな目ができるなんて尊敬するよもうもったいぶる必要はないだろう何を始める気だ何もしない私は見てるだけただきっかけを与えるきっかけこれから全人類が私と同じ力を得る私の見る景色を知ることになるその世界には自由と平等がある その世界には希望がないだがあらゆる生物は絶滅の危機に瀕した時進化の機会を与えられるもし人の可能性が無限というのなら私はその先にある未来を知りたい完全な生物が完全な世界を作れるとは限らないなら次の世代に託すそうか 魔法とはもともと自然の法則をねじ曲げる力だイノのような巨大な力をべての人間が乱用すればこの世界の崩壊とともに新たな宇宙が生まれる私はそれを繰り返す求める答えを見つけるまで何とでも<笑>緊張する自分が滑稽に思えてきたそれではまるで本当の神だ しかし人の欠点を探す暇があるほど自分自身を知っているのか私を倒せる存在は背徳の炎とユーノの天秤だけそれももういない何いやわずかだが。 ここにあるドラゴンインストールユノの地下長半端だ。 I'm going. もう行かなくちゃね伊勢を見てみたかったなさようなら<笑>バーナム<笑>頼まれてくれるか感謝するよ ほんの少しでも揺さぶられた。うん、やりたかったことってこんなことなのか敵になる覚悟ができたあんたとは戦いたくない。じゃあ何をしに来たガサツで荒っぽくて一人を好んで怖いものがない。 それ私ソルの旦那だやまあそう二人ともよく似てるでも一つだけ違うあんたは旦那みたいに自分の欲しいものが見えてない<笑>あんた前に言ったよな人が生きていく権利は自分にしか見つけられないって多分幸せってやつもそうだ何でもいいから拾ってくもんなんだよ どこかで一度でもそうだったって自分に刻み込むんだ人生の最後にそれを思い出せるようにさ見てみたいねお前がそれを思い出せるのかそれであんた笑えるのかそんな目をするなら勝ち誇って めろって言ってるあんたの方がまだよかったあんたも私もフィクションの世界を作り続けてきた今日はそのどちらかが完結するだろうあなたよイノジャック王役者が揃ったね うんやっぱり孫徳の問題だった世界と私どっちが消えるのがマシか君はまさか待ってくれジャクちゃん消えるってどういうことだ私は自分の存在と引き換えにイノを止められるそれは私の役割で当たり前のことなのでも心配してくれてありがとう当たり前なんてことあるか マシなんて言い方あるかよ感情が伴わなければ世界を救う資格はないあなたも同じことをしようとしてたはず。え ずっと自分を肯定できなかったただ否定してないだけでもこれは初めて自分で決めたことなのだからアスカ君期待に応えられなくてごめんなさいうわ 売り物なのに、消えるのが怖いなんてね。 しているの一方的に別れたら追っかけてくるんだろう。やめてもう他に世界を救う世界だと<笑>そんな適当な理由で俺の前から消えるな適当って俺は決めたんだお前がアリアの半身として俺の前に現れた時何者だろうと何があろうと 隣に居続けるとな決めたそんな自分勝手に人類を巻き込むつもり誰の立場で言ってやがる星か宇宙か未来か誰が人類の価値を決めるんだそもそも人類が生き残るのは自分勝手なんだよあなたは強いよね 本当に私が肯定できるのはあなたを思う気持ちだけだからその世界を救うことに矛盾はないやっと見つけた世界なのにあなたが助けたいのはアリアでしょであたうだだうたあたたた きっとアリアも戻ってこない私にはおかげできることも居場所だってない俺が一度でもお前をアリアと呼んだかアリアが帰ってこないならそれはあいつの意志だだがジャックをお前はアリアが残したかった何かだ アアリアのあの帽子なんだよだったらたとえ世界が滅ぶとしてもそれだけは譲らねえ世界が滅ぶとして も, してもほらもう分かったでしょ私たちの救うべき世界が私は私は この男のそばにいられるなら世界が滅びてもいい。 惚れるよなんでだこうなったら結局お前たちは助からないかもなカモナじゃねえんだよほんとにやらすなってめえはよ答えろ種もねえのに何ができるなんでてめえは諦めてねえんだ<笑>俺の勝手を通しちまったか ぐらいさせろ<笑>まだ世界はあるようだなその花火があんたらの切り札ってわけ み、ね、ああこの世界はそんな目の正義が争い続けてきたそして勝者は何かを勝ち取っただがなぜだろうな今もこうして同じ目と向き合っているきっと戦い方を間違えてきたんだ我々の切り札は が一人だよ何を持ってきても私が消えることはない 100% な今の私の 100% がどんな意味かわからないだろうけどた、ね、だの言葉だそう思い込んだやつのなそいつの小さな世界のいつかの過去に過ぎるアウトレイジジルボットのエネルギーが続く限り 力が無限に上がり続ける記憶力に問題があるんだそのガラクタはさっき通じなかったろうそっかソルはまさに致命的な攻撃を受けた犬の魔法使いリズメめの魔法使いは有効だった手段を有効な限り繰り返す対キアメーカーの作戦か アメリカの大統領私の目はどうなる持たざる者追われる者尊厳を求める者お前の目はそのすべてだそしてそのどれでもないいつか過去に次ぐ レデリック、バルサルそれが証明できてただ炊いてやるソルイノには最低能力がある あ, あ弱点をつかなければイノの言う通りどんな力も意いいに、ね、今度ばかりは本当に悪悪がきたよかったそれなら私も自信がある 不滅の存在だったこんな武器に頼らなくたって十分だったはずだなのに、なんで作った飽きねえからだ<笑>俺に意義だの大義だのはない馬鹿だからなただ 大事なもんてのは読まない本みたいに勝手に増えていくその中のどれかに人生を変えちまうような言葉があったとしてそいつを探している間に新しい本が積み上がるだから何か飽きもせずにずっと続けられるもんがねえとよ世の中誘惑が多すぎる アクセルあんたの言った通りだ私には何でもあったいいことも悪いこともでも今は何も思い出せないいろいろあったはずなのに 忘れちゃったのかなあっ お, お茶したじゃん綺麗な浜辺を一緒に見ただろうあんた怖かったけど相談に乗ってくれた俺嬉しかったよ なんでもいいから思い出してくれよなんであんたが泣くんだよ他に何にも出ないんだ女みたいなブランドな ファストフードですかホワイトハウスが再建されたらまたこいつが遠のくからな毎日空は眺めていたがここからはまるで別のものを見ているようだチップが帰国しました。 ヘッドハンター空振りか観光には随分付き合いましたがバカにはバカの道があるそうで<笑>各国からデータの回収機密保持協定も確認しましたあとは午後からの葬儀が済めば一連の事件に関してはおおむね収集できます21発の銃声とともに 英雄を天に送り出してか今日はこの空が一つであることを願うそれにしても今回の件はどの組織も報告書に頭を悩ませるでしょうね結局イいノいが欲しがった未来って何だったのかしら お前になら分かるはずだいや我々にはかえ自らを満たすたった一つ彼女にはそれが見つけられなかったそして彼女になかったのは過去や未来じゃない今です過去も未来もその恵みも礎も今を知らなければ価値を持たない 人は自分だけを見て自分を知ることはできない。確かに、それはよく知ってるわ。 あのー、今営業中目がいいなそれで営業時間の張り紙が見えなかったのか本当にこんなボロいところがジャズで合ってるフン本屋なら40キロ先の村にあるマナーブックはそこで探せボロい理由が分かったボロってな趣を知らない奴の言葉だ それ小説家なんかの受け売りその出来じゃ古本の初版しかないな<笑>サイズは 201Z インホイールタイプで5ピン 201Z どこから来たんだその妙なウ着でよく耐えられたなえ知らないの流行りのシャツだ上着なんか着たら台無しだろ 都会から車で二十八時間ここじゃ何でも二十八時間後に流行るお<笑>らマジかよ本当にあったああそこにあんのは スピリタス48型だろうそれがどうしたやっぱり俺は正しかったおい 201Z はいらねえのかこんな噂を知ってるスピリタスはもう絶版で手に入らない 全部アメリカ政府が回収したからなんだってでも大統領が親愛と反戦の意を込めてそれをある人物の墓に埋めたんだしばらくして一人の若者がその墓の前に立った彼にはどうしてもその人物の死が信じられなかったんだだから非常識は承知で掘り起こしたそして彼が見たものは 遺体もスピリタスもない彼の棺だったそれは誰の墓だったんだ多分あなたが知らないって答える人だよ<笑>今日は帰る 今日はまた来る気か。マナーブックを買ってこなくちゃな。田舎暮らしのあなたにはわからないだろうけど、都会のチャラいガキが薄着でここまで来るのはそこそこ情熱があることなんだぜ。スピリタスは売らねえぞ。分かってるよ。裏にある。あれに使うんでしょ。じゃあ何しに来るんだ？どうかな？ たぶん友達になりたいんだ<笑> 10時から16時それ以外は来ても空いてねえぞ<笑> ずるい生き方をくれてやるザ・マーミルえ<笑>からないけどそう伝えてって言われたのあなた本当にアクセル 平和とは何か誰かがいや誰もが知りたがってるなぜか簡単だ誰も見たことがないからだ目の前に不幸がないとしてもそうじゃない世界があることを知っている山も谷もあるだが全てが平らになっても間違いだ不平等を許さないだけの仕組みは 人から罪を奪う人の居場所というものは土地や建物じゃない安らぎがある場所だ安らぎは人が罪を許す時に生まれる世界から全ての罪が消えた時それは世界から安らぎも消える時だ人類の意味をなす歯車が止まる時 じゃあ平和とは夢物語かそれは簡単じゃない人の顔が全て違うように夢見る世界も一つじゃない相いれない人間もいるただ一つ分かることは完全な世界なんてものを目指す必要はない失敗していればいつか向こうから来る大事なのはその日が来るまでに 生きる意味を知ることだ。 ている